皆さん、こんにちは。筑波大学のアルンヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第9回、期間で、このビデオでは、えっと、突法についてお話しします。では、皆さん。今回最後のビデオで、えっと、まあ、プログラミングチャレンジの期間問題によく出てくる、えっと、突法のアゴリズムを紹介したと思います。 突方アゴリスムに行く前に、ちょっとポリゴンについてお話ししたい。まあ、ポリゴンが、えー、とその、幾何、まあの形であとその、まああと、線分のセットであ、まあ、あの囲まれているあのオブジェクトと考えます。でデータ構図としては、アイ デ, ィ ア, あと ア, イディアとしてはなんかその、まああと、ポリゴンを定義する線分の 点をデータ構造で保存しますつまりあの、点のアレイになります。で、その点が、えっとまあ、あの右回り、それともと逆回り、左回りで相当されます。ですね。あと、あとなそのアオグリスムの特別なケースを避けるために、あのその最初の点をあとそのアレイの最初とアレイの最後に2回保存することが多いです。ですね。 例えば、この感じで、これは一つ、なんかその6、六面のポリゴンのデータ構造です。p はそのアレイで、ポイントのアレイとなります。で、えっと、入力で、なんか11と31、91、124、97、17。で、最後に、えっと、11をもう一度、えっと、アレイに入れます。 で、とそのポリゴンのペリメーターを計算するために、あのただそのすべての、えっと、線分の長さを足すことです。これは、まあ、ただのループで計算することができます。で、ポリゴンの面積が、あの、まあ、その、何<咳>ていう、そのすべてのと3つずつの点の四角を足して、で、えっと、逆回りの四角を、えっ と, と、まあ、引く。 それはなんかそのデテミナントで計算することができます。この関数でポリゴンの面積を計算することができます。では、あのよく知ったのはなんかそのポリゴンがと凸であるか、凸の判定をしたいんですねと。コンケーブとコンベックスの判定をしたいですね。 コ ン, えっと、コンベックスポリゴンかって何かというと、そのデコボコがないあとポリゴンとの定義。まあ、もう少し具体的に言うと、P1、P2 の2点、どの2点でもあの、その両方がポリゴンの中であれば、その2点の間の線分が完全にポリゴンの中に入っています。ですね。で、あの、簡単な、あとそのコンベックスを判定するような簡単な覚えリスが、ポリゴンの 3つずつの点を取って、その点をいつも右回りか、それともいつも左回りか。コンベックスの場合だと、なんかその、カーブがいつも同じ方向です。途中にカーブの方向が変わると、ポリゴンがコンケーブだとわかります。ですね。ですので、このイースコンベックスが、なんかその、ピアレイを足して、で、3つずつで CCW を着します。 で一番最初にか右か周りかを判定して、でのその次はループします。あと同 じ, 同じ関数であの P がポリゴンの中にあるかどうかをテストすることができます。ですね、それはそのためにポイントを取って、そのポイントがあとポリゴンの全ての3点ずつがそのポイントの同じ周りになります。 逆にすると、なんかそのポイントがポリゴンから出たことが判定することができます。こんな感じです。まあ、これはコンベックスですね。コンケーブの場合だともう少し複雑な関数が必要です。あとはなんかポリゴンをカットすることがありますですね。ポリゴンをなんか一つのノードから抜けて、その残りのノードを、あと、新しいポリゴンを作りたい。 そのために、なんかまず AB、なんかポリゴンをカットする AB の線分を計算して、で、その A と B の頂点をあの点にして、で、その AB の右に一つのポリゴンで、AB の周りに、えっと、左にもう一つのポリゴンに2つにします。まあ、これはこの関数となります。 では、あとまあ、今回の一番と中心にしたアオグリスムが突法です。これはよくある問題で、ポイントのセットがあって、そのポイントのセットから、あとあとその突法を計算したい。ですねこれはなんかエラスティックを考えて、そのらしくのポンってして、なんか こ, のこれはなんか突法っていうアイディアです。で、アオグリスムとしてはとそれ、ポイントを押そうとして、 ポイントを一つずつあと、その突方にあるかどうかをテストすることです。それは、あとその一つの実装が、とグランハンエスカン。グランハンエスカンが ON ログ N で突方を計算することができるアゴリスムです。グランハンエスカンのアイディアが、あのまず、すべてのポイントを X 軸でそうとしてで、Y 軸でそうとする。 x 軸と y 軸でソートした後に、あの、一つずつ、なんか三つずつで計算してみることですね。まずはこの、x アングル、なんかその、あと角度で、えっと、ソートします。で、次は、えっと、そのソートごとに、なんか、まず三つのポイントをポリゴンに入れて、で、すべて左回りはずなんですが、途中に右回りにすると、 前の点が突方の方に入ってないことが分かりますので、少しずつ戻ってくるんです。ですね。まあ、ピーボーとして、で、あとどんどん突方で入れていきます。ちょっとシミュレーションしてみるとここでシミュレーションしましょう。このグラハンスカンのアイディアがですね、あ、ちょっと色、違う色。 まあ、この2つがあってでいくつかの点がありますですねでその点がえっと x, x 軸に対しての角度でそうとします。だから、ここはゼロ、ここが一ですね。で、ここが、えっ、ー、と、二あで、えっと、まあ、えっと、これにしましょう。 じゃあ、まず3つポイントを取って、で、えっと、次のポイントを取ります。次のポイントを取ると、これは左回りで。で、次のポイントを取ると、このポイントは右回りになりました。右回りになったので、前のポイントが凸方に入ってないと分かって、戻って、じゃあ、この次このポイントを使い続する。で、ここにて、あ、また右回りになりました。で、2回戻って、 次はこのポイントを突合に入れる。で、次このポイントを突合法。あ、ちょっと次はこのポイントですね。次このポイントを突合に入れて、で、ここを入れると、また右回り。で、2回戻りますね。これはパッシュ、えっと、ポップっていうことですね。ここは、このループが、今このループを説明してます。ですね、このループ。で、2回戻って、ここにいて、あ、まだなんか右回りで戻って、で、ここ行きます。で、ここは左回り。 で、ここ行くと右回りになったので、戻って、ここ行きます。で、次はここ行きます。で、このポイントはまだ行ってないから、次はこのポイント行って、で、これはまだ右回りで、もう一回戻って、ここへ行って、で、ここ行くとまだ右回りになったので、で、ここへ行って、あの、突方が計算できました。まあ、これは先のアゴリスムです。ポイントを角度でそうとして、で、3つずつで、えっと、ポイントを あの凸法に入れてみることがあります。まあちょっとなんかあの。長いんですが。まあこのちょっと長いアゴリズムになりますが。あのこれを勉強することはとても便利です。なんか今回のえっと。まああと、FJ。F. J. あの J. H. の問題がまた凸法に関係する問題となります。 じゃあ皆さん、こ, んこれで、えー、と今回のプログラミングチャレンジのフビデオが終わりました。皆さん、今回の課題を頑張ってください。